ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ラズパイ0と PWM ドライバーで、鉄道模型を走らせます。もうちょっと、引いた方がいいかな。N ゲージの DC フィーダーの接続に困ったので、緑のパワーユニットの接続端子で接続させてください。緑のパワーユニットは電源オフです。ラズパイは、 モバイルバッテリーで動かしています。ラズパイの起動で、プログラムが動くように仕掛けてあります。走ったー。 ご視聴ありがとうございました。